演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはい、そのいうわけで本日はこちのニマートの3分の1日分の野菜が取れるサラダを食べたいと思います。野菜だけじゃなくて他にもいろいろ見渡りますね。これは美味しそうです。で、下の方はこういうふうにキャベツがぎっしり。これはもうおなじみですね。それでは。ル登録をどうかよろしくお願いします。 それではいただきますお茶なんですかコーヒーなんですか 3分の1というだけあって野菜がたっぷり入っていてシャキシャキとしたキャベツのおなじみの食感がとっても美味しかったですで卵や鶏肉も入っていて変化もあって食べ応えが感じられましたね満足感を得られるという意味でもおすすめのサラダなのでこちらも点数とさせていただきたいと思います ご, ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分減塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします